ははい皆さんこんこにちは203です、えー、今日の企画はですねできる限り安く、えー、シマノの、えー、電動シフトですね DI2 に換装する企画ですね、えー、実際このやり方でやるとまあおそらく3万円前後で、えー、今使っているロードバイクのコンポを DI2 化することができます で、もちろんできるだけ安くっていうことなんで、まあ、例えば部品を新品の低価で買うみたいなことはしてません。えー、基本的には、まあ、あのー、安く買える手段としては、程度の い, い中古を、 まあ、メルカリとかヤフオクとかで買ううっていうのを前提にしていますヤフオクとかの、えー、最近の落札価格っていうのが、まあ、見れるようになってるんでそちらを参考にしたところで、まあ、今の中古相場っていう形で出してますんで、えー、極端にこの安く落札したっていうわけではないですねはい。 まあ実際どうやって DI2 貨を安くしていくかっていうのは2つの面があってまあ1つはその、まあ、中古で買うっていうのが1つなんですけどもえ DI2 のシステムのパーツ点数をできるだけ減らすっていうそちらの方が安くなる主な理由になるかもしれませんでは説明していきたいと思いますえ今映ってるのがその DI2 のパーツの全てになります1つずつちょっと部品を説明していきますけどもまずはバッテリーですねこのバッテリーは あの、最新の、あの、シンクロシフトに対応したものじゃなくて、1個前の、えー、もので十分です。あの、11速化したアルテグラの時からの、えー、バッテリーですね。6、DI-2 で言うと6870シリーズ。 の時から出てるバッテリーになります型番で言うとですね、えー、BTR2 ですね SM-BTR2 っていうバッテリーが型、まあ、落ちなんで今多分ヤフオクとかメルカリとかで5000円以下で買えると思いますちょっと時期によって変わりますけどもまあすごく安く買えるとするときはまあ2000円ぐらいで買えることもできるんですけど大体まあ5000円前後まあ4000円から5000円ぐらいで買えると思います で次に、えー、ジャンクション A ですねこちらが、えー、これもまあメルカリとかヤフオクとかで新品がこちらは5000円弱で買えると思いますこちらのあのボタンで操作するシフトスイッチですねこちら DI2 ケーブルがついたものになってるんですけどもこちらが、えー、あることによって、えー、STI レバーがなしにここだけで、えー、シフトチェンジができるんでまあ、あの DI2 のシフト STI レバー買うとすると結構高いんでそれが省けるということでここで大幅なコストダウンができると思いますなかなか出品が少ないんですけど出てればまあ5000円から6000円ぐらいで落札できると思いますであとは1個前のアルテグラの6870のリアディレイラーですねこれがまあこれも型落ちということでヤフオクとかで買ってまあだいたい1万円前後ですね1万円前後で買えると思います で、こちらは Amazon で新品を買ったんですけど DI-2 ケーブル2本ですね 140cm1400mm、まあの一番長いケーブルを2本だけ買ってますこの DI-2 ケーブルも2本だけっていうのが安く済ませてるポイントであって実際普通に組む時のフロントディレイラーとか STI レバーを使った 標準的な DI-2 のシステムだと DI-2 ケーブルって実は6本必要になるんですよね。で、6本どうやって繋げるかっていうとですね、ちょっとここに部品がないんですけど、このぐらいのサイズのジャンクション B っていうものがありまして、そちらが4本繋がるようになっているのでそれがハブという形でそこにまず4本繋げます。その4本っていうのはえバッテリーをつなぐ。 ケーブルえー、リアディレイラーをつなぐケーブル、まああ、ここにはないんですが、フロントディレイラーをつなぐケーブル、そしてジャンクション A につなぐケーブルのこの4本がまずジャンクション B につながります。で、このジャンクション A に、えー、さらにこのつながるのが、えー、STI レバー、左右の STI レバーにつながるケーブルが2本あるんで、合わせると合計で6本の DI2 ケーブルが必要になるんですけども、 d、えー、スケーブルって Amazon、まあ、とかで新品で買うと大体1本2500円前後するんですよねなんで6本っていうともうそれだけで1万5000円ですよね1万5000円必要なんですけどもでプラス、まあ、ジャクション B っていうものが3000円ぐらいであるんですけど1万8000円はどうしてもかかってしまうんですけどもそれを ジャンンクション B はなしにしてリアイスケーブルも2本だけにするっていうことができるんでそれだけで1万3000円のコストカットができますこれだけの部品をつなげて動かせるかどうかはちょっと実際ここで組み立ててみたいと思いますはいえっ、ー、とじゃあこれがリアイスケーブル1本目ですねで これが 1400mm140cm ですね一番長いのが2つ用意しましたで、えー、つなげて実際にじゃあつなげていくんですけどもまずはじゃあジャンクション A にですね、えー、まずはこの変速スイッチですねこちらをまずつなげますはいつなげましたで、えー、140cm の DI2 ケーブルを 1本目つなぎます。はいでもう1本の DI2、えー、ケーブルをジャンクション A につなげます。はいカチッというまで差し込みます。で、えー、1本目の DI2 ケーブルの端を、えー、リアディレイラーに差し込みます。はいカチッというまで差し込みます。でもう1本のケーブルを、えー、バッテリーに差し込みます。 はい、で今、ここが光ってるんですけども、えー、ジャンクション A に電源が入りました、バッテリーをつないだことによって。で、ここがつくっていうことはもう認識してるってことですね。じゃあ実際にこちらの、えー、ボタンですね、このボタンでリアディレーラーが動くかどうかですね。はい、こういう形でリアディレーラーが。 動くようになりましたでこれでまあ最小限この部品4点と DI2 ケーブル2つだけでフロントシングルで電動シフトとしてロードバイクを組むことができますあとはこれを実際のフレームに組み付けていくことになるんですけどそちらはえ次の動画でご覧くださいでこれでどんだけまあパ安くできたかっていうと、まあ、STI レバー分がまず安くできてますねこれが中古相場でいうとまあ1万5000円前後ですねでジャンクション b まあ、なかなか中古でこれ出回ってないんで新品で買うことになると思うんですけども、えー、Amazon で3000円ぐらいで JunctionB が買えますあとはフロントディレイラーですねフロントディレイラーもまあ、えー、中古相場で言うとまあ1万円前後ですね、えー、STI レバー1万5000円フロントディレイラー1万円 JunctionB3000 円、えー、DEI2 ケーブル4本で1万円ということで、まあ、全部を安く中古で揃えた場合に比べても3万8000円は さらに安く DI2 化することができるということになってますでは実際にフレームに組み付けていきたいと思いますはい、まず DI2 ケーブルを差し込んでいきますまずディアディレイラー用のやつを差し込んでいきます、はいえー、さらにこれをダウンチューブを通してヘッド側の方に通していきます えー、でヘッドチューブのところから今、こういう形で、ね、ディアズケーブル出てきましたのでこれをさらにトップチューブの穴から出すように、えー、手でちょっと通します、えー、ディアズケーブルここまで出てきたんですけどこれをここから出すようにちょっと通していきます。 はい、こういう形で出てきました。これで1本目のリア2ケーブルは通しました。はい、ではもう1本の、えー、リア2ケーブルを通していくんですけど、これはバッテリー、えー、シートポストの中に入るバッテリーからシートチューブを通って、で、ヘッドチューブの方に通す形になります。じゃあまずシートポストを抜いて、で、ここから。 入れていきますまずは BB 下まで通していきます、えー、通しにくい場合はこの細いケーブルライナーを DI2 の先端にこう刺します端子のところとケーブルライナーのあがちょうどぴったり細いやつとくっつきますんでこれでつきますなんでこれでケーブルライナーの方が 通しやすいんでまずこちらを通して BB 下まで入れていきます、えー、BB 下の穴からシートポストに向けて通した方が通しやすいのが分かったんでこちらからこう入れていきますそうすると簡単にこう出てきましたので こういうい形ですねこれで DI2 ケーブルが出てきました、えー、こちらはバッテリーと接続しますでこういう形でもう片方を今度はこうやっちですね、えー、ダウンチューブを通してヘッド側に通していきますこれも、えー、ケーブルライナーをつけた方がやりやすいんで ヘッドチューブに向けて通していきます、うん、で出てきましたのでこれですねこちらをさらに ここから出すように1回押しなおしますこんな感じですねここから出てきましたはい、えー。これでリアイズケーブル出てきました こういう形で1本はバッテリーそしてもう1本はリアディレイラー側の方ですねでここでリアディレイラーに接続しますこの2本のリア i ズケーブルだけで、えー、実は動かすことができますはい、えー、こちらフレームから出てきた d アズケーブル2本をジャンクション A につなげます というままで差し込みますこれでジャンクション A に2本のリアイズケーブルがつながりましたスイッチですねこちらスイッチをはいこれもカチッと音がするまで差し込みます、えー、ジャンクション A をステムに取り付けるパーツがありますのでそれを使ってジャンクション A を取り付けていきます はい、こういう形でステムにつきました。あとはこちらのボタンですね、これを、まあ、ハンドルにこうつける形ですね、ここはあの結束バンドで2本で、えー、ハンドルにつけば OK です。ボタンの方は結束バンドで、えー、ハンドルにつけるんで、結束バンドをちょっと差し込んで。 で結束バンドで締めてて固定していきます今ハンドルの左側につけてるんですけども実際はハンドルの右側につけた方が多分操作しやすいと思いますこれ一応仮なん仮というか画面上分かりやすくこちらにつけてますこういう感じですねはい次はリアディレイラーを取り付けていきます、えー、もちろん DI2 のリアディレイラー 目です動作確認なるでこの、えー、マスキングテープは取り外しますでこちらですねこちらの穴にこの DI2 ケーブルを差し込んでいきますでこの DI2、えー、ケーブルを差し込むキングがありますの、ね、でこれを使うと簡単に差し込めますカチッとするまでこちらのボタンを押すことで変速ができます フロントシングルということでしたらこうやって DIY ツが完成です。